えっと、まずこういう感じのスライドをお見せさせていただくんですけど、まあ、これはある数字なんですね、ある数字です、ある数字で、これは我々のいわゆるこう、まあ、塾というか、まあ、コンサルティングを受けられた方の数字なんですけど、6ヶ月で 43%、12ヶ月で 83% という数字があります。これれちょっっと皆さん可能でであればメモしててもらっていいですか まあ、これが何なのかって話とかもまあ今後、今からですね順番にさせていただければなと思っております。で、えー、まあ皆さんね、あのー、今、力開業していきたい方だったりだとか、すでにされている方とか、いろいろあると思うんですね。で、えー、まあこの数字目を知っていただいた上で聞いていただきたいんですけど、世の中全体で独立開業がね、いわゆるどういうふうな数字なのかって話なんですけれども、えー、まあこれはですね、国税庁。 のある数字を私そのまま持ってこさせてもらってるわけなんですけれどもまあ見ていただいてまあ見ていただいてねあのいろいろ分かるところがあるのでちょっとこれ目通しておいていただければなと思うんですがまあ大体えっとこの会社のですね5年生存率とか10年生存率とかっていうのはやっぱり我々も気にするわけなんですねでえっと まあ、数字から言うと、大体設立5年であの 85% の会社っていうのはなくなるんですね、どんな産業であっても。で、10年以上存続できるのは 6.3% っていうふうなことが、国税庁とか東、東京の 帝, 帝国データバンクとかね、まあ、そういうところとかね、えー、見るとそういうふうな数字が出てるんで、なんで企業自体はやっぱり甘いもんじゃないんですね、まあ、それはやっぱりこういうふうな統計学からも数字で見ることができます。 やっぱり10年後に、ね、やっぱり 5% しかやっぱ残ってないわけなんです。まあ、これがだから我々が今から飛び込んでいこうとしている業界の、まあ、いわゆる、まあ、平均の数字だったりだとか、あのーまあ、世間一般的に言われているとか、もこういうふうなものだってことは最初に、まあ、皆さん知っておいていただくことはすごい意味のあることなんじゃないかなと思っています。あと皆さん、えー、ご存知の通り、こちらですね。 えー、整骨院とかあの整体院っていうのはコンビニとあの型を並べるぐらいの件数までやっぱ数は増えてるわけなんですねで、えーまあ、これ理は何なのかと言いますと、まあ、はっきり言いますあの自宅の1室だけ開けてくださいで、えー、ベッド1台ですね楽天市場とかアマゾンって1万円ちょっとで買えるんでそれだけ準備してもらったら治療院経営を始められますねなので何が痛いのかと言いますとめちゃくちゃ参入障壁低いですそして何かね どとか行っとかドクターとかね従者とか資格いら、なないいですこのの業界何も知らない普通の例えばおじさんが自宅の子供がもうだからどっか行ったから、一室空いたから、そこでベッド1台持ってきて、治療院やろうとまたそれでできます。でそれで皆さんの競合になったりとかします。っていうぐらい、まあ、コンビニと肩を並べるぐらい出て言ってますけど、今実はコンビニより数多いです、整体とか整骨とか。理由は、参入障壁、めちゃくちゃ低いので、 誰でもすぐこの業界に入ろうと思い立ちさえすればできてしまうというような、まあ、そんな産業というかジャンルの中を我々のだからやってるわけなんですねはいですのであのそういう考え方なんですけれどもあの私がすごい大事にしてる考え方はこれ何なのかっていうところがポイントなんですけどね私は絶対やるなら勝つからやるんですねで負けるならやらないんですよ で、これ皆さんめっちゃ大事な考え方で、勝てる賞賛があって、設計図があるからそこに飛び込むんです。起業するんです。広告費とかいろんなものを投資するわけなんです。逆に言うと、それがないのに入るのは、これ、バクなんですよ。で、もっとね、言うと、事業は、あの、バクでも、当て物でもないんです。戦略と賞賛があるからやるんです。なんで、これは、まあ、 一言で言うといろんな、ね、人たちとあのエリアの中でパイ取りゲームみたいな感じでね、あのお客さんを取り合うことになるんですね、事業って。例えば京都で言うのであれば、京都のいわゆる類似するようなヨッ専門とかで自費で5000円以上取ってるところの人たちと、それにお求めている人たちの患者さんの取り合いをするわけなんですよね。そんなことが実際に起こってるわけなので、まあ、それにやっぱり勝てるなと思ったらやるんです。で、勝ち方がわからないなら入らないんです。 でここまでで話をしておきたいことは何なのかと言いますとねなんでこの「ようわからんけどやってみた」はもうすでに負けてますね<笑>やり方が分かって勝てるんだって状況を作れるものが何なのかってことですよねこれが分かってから入るっていうふうな順番にしておかないと絶対にうまくいきませんこれはっきり言っときますね 戦略なしに入ったとしても絶対うまくいかないですよ。どうやれば勝てるのかっていう、賞賛のある戦略を得てから入るということですね。これがめちゃくちゃ、まあ当たり前なんですけど、大事なんです。